なにこれなんだよ。あら。あらあら。かわいい。かわいいな。はいはい。かわいいかわいい。バカーバカじゃないの本当にバカだね。好き。好きだよ。好きです。付き合ってください。ごめんなさい。ごめん。すみません。悪かったよ。お姉ちゃん。姉さん。 姉様、ま、姉上お兄ちゃん兄様兄さん兄貴おはようございますこんにちは私僕俺ですわ